良かったでしょう未だにあなたがここも夢いる忘れの物語生き返る瞳黒い二人の夢のほ 「見つけたくしたくらい顔も」「あなたと人の永遠に暗いに深いまま」「きっともうこれいい をなぞった「そんな苦戦目に覚えている」「受け止めきれないことを選ぶ旅」「溢れてやまないのは涙だけ」「何をしていたの何をしていたの私の知らない 谢 谢, 谢谢大家就是很痛苦的一首歌第一次听到的时候就觉得很难过